キングプリンス5人での活動終了まで残り1ヶ月最初で最後の5人旅行の極秘計画ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます新曲が立て続けにミリオンセラーを達成し MV の総視聴回数が1億回を突破するなど破竹の快進撃を続けるキングプリンスだが その日は刻々と近づいている。残された時間は約1ヶ月。脱退するメンバー、残るメンバー、それぞれの教習は、3月上旬、関東近郊の撮影現場にジャージー姿の長瀬角、24歳が佇んでいた。寒空の下でスタッフと話し込む長瀬の表情は真剣そのもの。この日、彼が望んだのは先日、最終回が放送されたドラマ、夕暮れに、手をつなぐ。 TBS 系のロケだった。ドラマは切ない青春ラブストーリーで主演の広瀬すずさん、24歳と長瀬さんの息の合った掛け合いも話題になりました。同い年ということもあって、二人は撮影の合間にも仲良く談笑し、長瀬さんは終始リラックスした雰囲気でロケを行うことができたようです。芸能リポーター。同ドラマのポスターに描かれたテーマの一つが、最後の一日。 忘れられない日々を共に過ごした男女が互いに背を向け、それぞれの道に進む姿を表現したビジュアルは、悲しくも美しい。長瀬自身も今まさに、決別の時を迎えようとしている。この度、キングプリンスは2023年5月22日をもちまして、5人での活動を終了いたしますことをご報告申し上げます。ジャニーズ事務所から衝撃的な声明が発表されたのは昨年11月。 キングプリンス以下キンプリの平野二26歳と岸優太27歳、神宮寺優太25歳の3人が今年5月のデビュー日前日をもってグループを脱退し順次事務所を退所することが明かされた年長の3人は海外進出への思いが強く平野はファンクラブを通じて自分の年齢と向き合った時に全力で取り組んだとして思う遅いなと感じてしまい 目標を失い、今回の決断に至りましたと切実な思いを取る岸とろ。キとジングジも同様に海外で活動することを目標とし、脱退理由をメンバー間の方針の違いと説明した。寂しさを滲ませながらも、キンプリを守り抜くことを決意したのが最年少の長瀬と高橋海二23歳の二人だ。特に長瀬は自身のラジオ番組で、三人の気持ちに気づけなかったことを悔やみ、 納得いかないものはいかないと涙を流した。本来であれば、今年はキンプリにとってデビュー5周年の節目の年、5人揃っていればドームツアーなどの盛大なコンサートを行う可能性もあったが、2人でどこまでやるかははっきりとしていません。長瀬さんも雑誌のインタビューなどで5周年のことを聞かれるたびに辛い思いをしたそうで、楽しい仕事の思い出が、ブラッシュバックしたと振り返っていました。全室芸能リポーター。 5人は今、どんな思いでメンバーと向き合い、最後の1日を迎えようとしているのか。ハワイに行きたい。キンプリの前身となる、ミスター。キング VS ミスター。プリンスが結成されたのは2015年6月。2021年に脱退した岩橋元気。26歳を含むジュニア6人の期間限定グループだった。グループ名を付けたのは彼らが敬愛するゆえ、ジャニー北川氏である。 全員でジャニーさんに直談判して正式なデビューにこぎつけた逸話はファンの間でも語り草になっています。2018年5月にリリースされたファーストシングル、シンデレラガールは80万枚以上を売り上げ、ファンクラブの会員数は推定90万人を突破。またたく間にトップスターにのし上がりました。レコード会社関係者。6人は多忙な日々を送りつつも、同じ夢に向かって切磋琢磨した。デビュー当時、 神宮寺さんと高橋さんは一緒に住んでいたし、平野さんと長瀬さんがお揃いの指輪やネックレスをつけていたりと、彼らの仲良しエピソードは枚挙に糸まがありません。その関係は今も変わらず、最近も5人で進めている極秘計画があるといいます。全室芸能リポーター、4月19日に発売されるベストアルバム、ミスター5は、 ファン投票で選ばれた上位15曲が収録された彼らの集大成だ。特典には5人で出かけた小旅行の映像も収められている。メンバー同士で出かけることはあっても、全員で旅行に出かけたことは過去になく、5人は仕事を忘れて楽しんだという。高橋さんはテレビ誌のインタビューで5人でテーマパークに行く計画があることも明かしていました。スノボにも行こう。とノリノリで、平野さんがハワイに行きたい。 と提案すると、神宮寺さんも、俺たちと言ったらハワイなのよ、笑いと賛同していました。生前、ジャニーさんに何度も連れて行ってもらったハワイは、彼らにとっても思い出の場所です。アルバム特典の旅行は、あくまで小旅行。ハワイ行きが実現すれば、5人全員での、最初で最後の海外旅行になるかもしれませんね。ワイドショーデスク。昨年11月にリリースされたシングル、月読み。 彩りに続き、今年2月に発売された、Life ー o e ン On スラッシュ・ウィアヤングがミリオンを達成。YouTube の公式チャンネルで公開された、月読みの MV が総視聴回数1億回を突破するなど5人の勢いはとどまるところを知らない。それだけにファンや関係者の間では3人の脱退を惜しむ声が上がっている。グループとしてもこれからという時だったので、誰もが早すぎると衝撃を受けています。発表以来、 長い沈黙が続き、5人で出演した一部の CM が放映を終了したことにもファンは焦燥感を募らせています。それでも3人がこのまま黙って去るようなことはないでしょう。すでに冠番組のキングプリンスル。日本テレビ系は4月以降も継続することが決まっており、5月中に特番が組まれる計画もあるようです。芸能事務所関係者。 5月22日に東京ドームでさよならコンサートを行う可能性も報じられたが、現段階でメンバーからの正式な発表はない。一方で5人でテーマパークや旅行に行く様子が特売などで放送される可能性はあるという。キシさんは8月に初主演映画、G メンが公開されるため、秋頃までは事務所に席を置きますが、平野さんと神宮寺さんは脱退と同時に事務所も退所します。ただ、今のところ、 個人事務所を作ったり、海外進出への具体的な動きはなく、平野さんは関係者にも今後については、ノープランと話しているようです。ある意味で、沈黙の残り1ヶ月にも見えますが、5人の間では旅行を始め、様々な計画を話し合っているかもしれません。全室、レコード会社関係者、優秀の美を飾り、それぞれが次のステージで活躍する姿を見せることこそが残るメンバーやファンへの恩返し、